いいですねもやしが入ってからはね1分も炒めなくていいですもうこんぐらいどうも t h e s ほな今日は究極の野菜炒めを作っていきたいと思いますはいすいませんえー、料理のお兄さんリュウジですはい皆さん騙されたでしょう僕の料理、えー、結構ねハイカロリーなものが多いので今回はですねお野菜中心にやっていこうと思います一応ね料理研究家なのでね栄養バランス的なねこともね 皆さんに考えていいいたただきたいとはい、まああんまり思ってないんですけどもそういうレシピを提案できたらいいなと思いまして中華屋さんみたいなねえー、っと味の野菜炒め、えー、これがねえー、っと少しのことでねすっごく美味しい野菜炒めになりますのでこれを今からやっていきたいと思いますはいではですね材料はこちらになりますえー、キャベツですね、えー、っと1 /8 個 おーです、えっ、ー、と 100g ですねはいでえっ、ー、と人参がえっ、ー、とこれ大きい人参だったんで4分の1個ぐらいえっ、ー、と 50g の上ですねこれねはい、えー、でピーマン1個えっ、ー、とこれが 50g もやしですねえー、これが 100g なのでえっ、ー、と1 2分の1袋肉は入れませんえっ、ー、と野菜だけで美味しいものを作っていきますはいえー、それではねえっ、ー、と料理を作っていきたいと思いますグラスを用意しますね一番美味しい一番のやつをね、えー、グラスに注ぎますテンションを上げていきます キャベツからやっていきましょうかキャベツは、ね、芯のところ切 り, 切ります、はい、切ってもう ね, 3, あのね3分ぐらいにざく切りですはいこんな感じででばらけさせておけば全然大丈夫ですね、はいえっと、芯のところはねちょっとね太いのでねここら辺は、ね、半分ぐらいに切ってあげましょうはい。人参です僕の切り方なんですけども人参はねあの硬いの硬くてちょっとね切りにくいのでできればお酒を飲む前にやったほうがいいですこんな感じです ね,、はい、でね皮はねむかなくていいです えー、これぐらい、ね、細切りにしちゃうとね皮の食感ね全く分かんなくなるの で, で皮の周りには、ね、栄養が詰まってますんでこれはね、えー、とそのまま、えー、やってくださいはいこんな感じですねピーマンですねこうですね半分に切っちゃいますね種ね、あのー、これ食べれるんですよ実は種取、えー、らずにですね、まあ、こんな感じで千切りにしていきます はいこんな感じですねはい、それではですねえー、っと炒めの工程に入っていきますまずですねえー、っとサラダ油、ね、今回サラダ油の量すごく大事なのでえー、っと見といてくださいねこれ大さじ1と、えー、半分ですあんのね油はね、えー、結構使ってください油が野菜を美味しくします火にかけていきます火はね、えー、っと強火強めの中火ですえー、っとフライパンをまず温めます油がサラサラな状態になるまで温めてますよ。油がねサラッとね よく動くようになってきたら、ニンジンです。はい。人参ニンジンがね、一番火通りにくいのでね、煽る必要はないですから、ね。あくまで火を入れていく感じですね。で、両面、え少し溜ったらですね、えー、次に、えー、っと、ピーマンです。ピーマンはね、結構ね、火が通りやすいんですけども、僕の場合は、えー、っと、ピーマンの、えー、っと、味が嫌いなので、えー、最初に炒めます。炒めれば炒めるほどピーマンの苦味が消えるんでね、シャキッとしたのがいい方は、えー、最後ら辺に加えた方がいいかもしれない。 えー、火はね強めの中火終始です、えー、とピーマンもしなっとしてくるので、えー、とそうしましたら今度はねキャベツを加えてくださいきますでこれもまたね炒めて全体にね、えー、とこねあのね油を回すような感じで炒めていきます塩がですね脂に3分の1です塩一、二、12345振りです こ、はいねはい、しなっとするまで大体、ね、1分半ぐらいにね入れますねしてんのかなもうこんな感じですね最後にこれねもやしを入れるんですねもやしがねシャキッとしたのがねおいしいのでねこんな感じでああいいですねもやしが入ってからはねあ1分も炒めなくていいですもうこんぐらい でこれでこれで仕上げに黒胡椒です、はい、黒胡椒ょうを、ね、振ってそしてあおてはいこれでもう完成なんですねはいで盛り付けていきますはいということでですねえー、っと盛り付けていきますよはいこんな感じでねこんな感じで、ね、えー、仕上げに少しね黒胡椒をねかけてあげてはいこちらでですね究極の野菜炒めを 完成でございますはい、それではですね、えー、できましたので早速食べていきたいと思いますいただきますこれは至高だわいや、なんか、ね、ツヤッつやしてますね 出せますね、これねめちゃめちゃうまいこの作り方がね一番うまいと思う本当に美味しいもやしのシャキシャキ感も、えー、とキャベツのシャキシャキ感もすごく残ってるんですけど も, もう、ね、野菜の良さがすごい残ってますねこれねビールめちゃめちゃ合うんですよねおつまみにもいけるんですねお肉入ってないんですよこれでもねすっごくやっぱね味の素かな味の素すごいよこんなにあの野菜を ね、食べられるんだからねうんいろんな野菜を別々に炒めることによってそれぞれの野菜の食感がすごく生きてます人参はねもうね、えー、っとシャキシャキ感は、えー、っとなくなってるんですけど人参 と,、えー、っとピーマンはうまみだけ残ってますねこれね食感は、えー、っともやしとキャベツを出してるって感じですね 僕は、ね、この野菜炒めがね本当に好きです僕の野菜使っても頂 い, い, いても結構ですきのこ、ね、とか入れるとねまたねちょっとお肉みたいな食感がするので、えー、とボリューミーになったり、えー、とあとはもう普通にあのなんか豚こまとかあの一緒に炒めて頂 い, いても構いません人参 と, とピーマンあたりのところに細切り の, あの豚肉を入れて頂ければ美味しいね肉野菜炒め味付けはこのままで結構ですはい野菜炒めなんてって皆さん思ってるかもしれないんですけどこれ一回やって作ってみてほしいです ね, いいですね 重要なのは、えー、と油をけちらないでください油を、ねえー、とお野菜をコーティングすることによってすごくねあのお野菜なんですけどもコクとうまみが生まれますので、えー、これはね本当にねちょっとすいませんあのいつも俺すっごい食べるんですけどこれね本当においしい僕本当にこれ好きなんですよ人参がうまい<笑>毎晩これでということでですね、えー、皆さんこちらの至高の野菜炒め